生配信とょとしたいなって一瞬であいいね行きたいよそしたらでもその自分の動画もそうなんだけど、まあ、非公開じゃなくて一応まあ限定公開っていうので、はい、あの再生リストに、ね、さちゃんとまとまってて、はい、あのそういうふうに一応させてもらって<笑>全然見れる全然見れる、はいうん、一旦あそこリセットという気持ちを込めて。 で、もうね9年前ぐらいのやつなのになるんだけど2013年から俺の初めてニコニコ動画に投稿した楽曲のリマスター台を昨日あげたそうんうん、すぐすぐそうそうそうそ う, そう その時に初めて柚木ゆかりと一緒に楽曲を作ってニコニコに投稿したっていうん、だからその時の勢いを込めて試行錯誤してきた音の集大成というかねそれをこうぶつけたものっていう形でして投稿したって感じな、うんです ほんまだからはい、っさっっきの串の串確認なんんですけどいうです申しまここにこれポンポンポンポン上げてたやつ、うん、要は音があんまりよくないわけよ、うん、その当時にそうですね。 そうそうそうそう勢いでやったからすごくいいものがたくさん詰まってるはいるんだけどそれをまだリマスターしてど ん, どんどんどんどん出していこうかなっていうふうに考える。て、う、え、ん、なんか、うん、たまにかリマスターが上がるから僕の形になくなるみたいな、うん、あ結構あるかもね。うんたまにそうそうだよね。 でも逆に自分が昔こういうのがあったから今こういう形 が, があるんだよっていう証明になるからさ、うんうん、なんか前のようの形だったなみたいな そ, そういう意見もでも大事あやっぱりじゃあその時の当時の良さと今ないものっていうのがやっぱあるんだなっていう自分で客観的に分かると思、ね、うだ、ん、ね そうだね。自分はやっぱりその、ラウドロックとかメダルとかね、からまあ、昔から言ってるけど、まあ、ロックが苦手な人でも、うん、なんだろう、この曲にいいなって思ってもらえるような曲を今後作っていきたいなっていうふうに、練習でやっていこうかなっていうふうに思って